新たに15倍のデジタルズーム機能が付くようになりました。こんにちは。今日ご紹介するのは、私もずっと使ってるんですけれども、ウルボラックスの UR11X。こちらは今回マイナーチェンジモデルになります。今回冒頭でご紹介した通りなんですが、リアカメラにデジタルズーム機能が搭載されるようになりました。 まずこちらの目玉でもありますデジタルズーム機能をご紹介します。で、こちらはこのような形で、こちらが今1倍の状態。で、こちらが今15倍の状態になるんですけれど、でこれどのようになっているかと言いますと、あらかじめファンクション選んでいただく必要というのがあります。で、ここが後ろカメラのズーム設定。ここで ズームの調整ができるんですけれども、まあ事前にこのズームどのぐらいで、どのぐらいにするのが一番いいのかっていうことで、まあご 自, 自分で調整をする必要っていうのがあります。で、まあどういった観点で調整するかというと、例えばこのナンバープレートが見えるところまでのギリギリのところで調整するっていう方もいらっしゃると思いますし、もう15倍、もう15倍までフルに デジタルズームとととしして使いたいといいいたう方もいらっしゃると思います。この辺は何を捉えたいのかというところで、このデジタルズームっていうのは使い分けをしていく必要っていうのがあるとは思うんですけれども、後ろのカメラの距離感がかなりつかめるようになったっていうのが大きな特徴になります。このように今10倍に設定してるんですけれど、こんな形で、例えば まずはこれは普通の1倍の状態なんですけれどもあらかじめこういった形で距離感をつかみやすく、まあ、より近いところに持ってきますので、まあ、距離感がつかみやすくなる従来のリアカメラの写し方ですと少しこう距離が離れているような感じっていうのがあったと思うんですけれども、まあ、これはズーム機能がつくことによって、まあ、距離感というものもつかめるようになりますし もう一つ私気になってたところが実はここで、車内カメラになってしまうと広角になってるので、こういった枠が見えてると。で、これ僕、あんまり気に入らなくて、まあ車によっては、こういった枠も映らないように設定できるものもあったりするとは思うんですけど、ステップアゴンの場合はどうしてもこの枠が狭くなっちゃってるんで、こんな形で映ってしまいます。それがちょっと嫌だったっていうのもあったんで、まあこうやってデジタルズームにすることによって、 まあそういった枠なんかも見えなくなりますし、より一層後ろの車も見やすくなる。ナンバープレートももちろん見えるようになります。ただ限界がやはりあって、デジタルズームということになりますので、15倍までズームにしてしまうと、この辺のナンバープレートの細かな数字の認識っていうのは少し難しくなってくるというデメリットももちろんありますけれども、 まあ何を見たいかによって合わせていくと、まあいうことができるということで、まあ今回新たにリアカメラのデジタルズーム機能が付くようになったというところが大きな特徴になりますで。注意項目として、これ音声認識機能っていうのが以前の動画でもご紹介したんですけども、まあこれだけの7つのコマンドというのがあります。で、この、このコマンド、今回、このデジタルズーム機能を 入れてしまうと、音声コマンドというのが使えなくなるという。まあ、そこは少し注意していただけな、注意していただかないといけないところなんですけれども、やはり音声コマンドを使いたいという方は、まあ、音声コマンドを使うということもできますし、逆に、デジタルズーム機能の方を使いたいよという方は、もうデジタルズーム機能を使うということで、これはファームウェアを入れることによってアップデートができますんで、 ウルボロックスのサポートの方は非常に親切で迅速かつ丁寧にサポートしてくれますんで、サポートセンターに問い合わせをすればデジタルズーム機能にアップデートするファームウェアのファイル等も入れてもらえるようになりますんで、ぜひ問い合わせをしてみていただければと思います。次にこのアップデートされましたウルボロックス UR11X のファンクション、少しご紹介していこうと思います。 私すごくこの UR11X を気に入って使っているところというのは、このタイムラプス機能、駐車監視機能、この辺がしっかりと機能しているからというのも一つ大きなポイントになっています。でここに常時電源。これ、この UR11X って、この MAXWIN の常時電源をまあ OEM 品として出していたり、MAXWIN さんで出している常時電源そのものも使うことができます。 でこれを使って、まあ、タイムラプス機能24時間ないしは12時間設定ができるのとタイムラプスフレームレート1秒間に 1fps から 5fps まで調整することが可能ということになっていますでさらに駐車監視機能というものも、まあ、感度調整ということで外部からの外覧が入った時に撮影をしてくれるといった まあそういった機能、こう二つついていますんで、まあこの辺がすごく僕自身、タイムラプスを私は主に使ってるんですけれど、まあこれはすごくいい機能だなということで使っています。もう一ついいのは、このスピードリマインダー機能というものがついていまして、スピードのアラーム調整ができるようになっています。まあオフにするということももちろんできますし、最大で 160キロまで設定すあこれうっかりとスピード出しすぎちゃうということよくあると思うんですけどこれ音で知らせてくれますのですごく便利な機能になっていますそれから起動画面、まあ、起動した時にどの画面を先に映すかっていう設定もあらかじめできるようになっていて、まあ、大体はリアカメラにするっていう設定がほとんどかと思うんですけれどもフロントカメラ フロントリアカメラという設定もできるようになっています。それから、このフロントカメラ共造というのが新しく備わった機能になっていて、通常ですとリアカメラ共造というのがほとんどだと思うんですけども、これはフロントでもできるようになっています。で、これをオンにすることによって、このような形でフロント側も 鏡写りにすることとがができるいいう機能が備わっていますこの機能もすごくいいなって思っていて、私この u r g t x をずっと使っているっていうのがあるんですけど、このガイドラインの調整をこういった形で、今、上下、それから左右ということで、こういった形で きめ細かに調整っていうのができます。まあ、通常ですと、駐車場のこの白線みたいなのがあって、その白線に合わせてガイドライン設定していくんですけど、これがすごく使いやすい。なかなかこういった指で細かく設定できる、ガイドラインの設定ができるドライブレコーダーっていうのも意外と少なかったりするので、こういう感じで設定ができるっていうのがすごく良くて、 バック入れたときにバック連動線をつけていたとしてもあまり意味をなさないものが多かったりするんですがこのウルブラックスのドライブレコーダーはこのガイドライン自体も非常に見やすくて白線に対して車の位置がどこにあるかっていうのが把握しやすくなっていますそこもすごくいいところだと思いますそれからこちらの リアカメラズーム設定ということで、まあ、こちらは冒頭でもご紹介したんですが、まあ、ここで調整をしていって、1倍から15倍まで、あらかじめ設定する必要っていうのはあるんですけれども、自分はリアの車の状況を知るために、このズーム機能を使うのであれば、まあ、15倍までフルにズームさせるのがいいと思いますし、ナンバープレートを もうちょっと見えるようにしたいよということなのであれば、15倍ですとやっぱりデジタルズームなので少しドットが目立ってしまうんですけど、まあ10倍ぐらい、11倍とか10倍ぐらいにすると、まあちょうどいいかなと思うので、まあこのぐらいに設定して使うとか、まあ自分が何の目的でリアをズームにしたいのかっていうことによって、それによってこの倍率というのは変わってくるかと思います。まあこういった設定をすることによって自分の好みの視界でリアを映し出すことができるという ものになっています。あらかじめ、ズーム設定しておけば、まあ、1倍の状態と、まあ、先ほど私は10倍にしたんで、10倍の状態と、このような形で設定ができるという便利な機能がついています。次に、解像度についてなんですけど、私がこの UR11X を気に入って使っているのは、ま、注意は問わず、解像度が非常にくっきりしていて、 高画質で高精細であるということになりますまず昼間のフロントカメラの動画をお見せしたいと思います 1920x1080p の 2K 相当の画素数になるんですけれどもそれ以上にイメージセンサー IMX-307 の307というのが搭載されているのでしっかりと補正が効いている HDR 機能が効いているので非常にくっきりと高精細鮮明に画像が 収録されてていいいるるのがお分かかりいただけるのではないかなと思まます続きましてリアの収録動画になりますリアに関してもフロントと同様でソニーのイメージセンサー IMX の307を搭載しておりますんで非常にくっきり高精細に動画が収録されていてナンバープレートも非常に見やすくなっているのがお分かりいただけるのではないかなと思います かつ、ギアに関しても、フロント同様、1920×1080p ということになりますので、画質に関しても、ドライブレコーダーの収録動画を撮るという意味においては、必要十分な解像度になっていると思います。続きまして、夜間のフロントカメラの収録動画になります。 先ほどご紹介した通りで、ソニーのイメージセンサー IMX307、かつ WDR 機能が搭載されていますので、黒つぶれ、かつ白光等も補正されているのが分かりいただけると思います。それによってナンバープレートもしっかりと見ることができるということで、証拠画像として収録するには十分な解像度になっていると思います。 続きまして、夜間のエリアの収録動画になります。エリアの収録動画も見ていただくとわかるんですが、後方の車のヘッドライト、白光がしていないのがわかると思います。なおかつ、暗いんですけれども、しっかりと被写体のくっきりと映っているのがお分かりいただけるかと思います。これが補正による機能で、 これだけの動画の収録ができるわけなんですけれども、ナンバープレートもしっかりと認識することができますので、証拠動画として十分な機能が備わっていると思います。これまでこちらのウルボラックスの UR11X のご紹介をさせていただいたんですが、まあ、こちら最後にご紹介しておきたいのは、この UR11X というドライブレコーダーというのは、分離式で かつ、ゴムバンドタイプで使えるタイプなんですけれども、さらに、純正交換タイプということで、純正のミラーを外して取り付けするということもできます。そちらに関しては、ウロボラックスで出されている、純正交換タイプ用の変換のアダプターがありますので、まあ、そちらを購入していただければ、純正交換として使用することも可能になっていますので、お好みに応じて、 ぜひ検討していただけますと幸いに思います。はい。いうことで今回はこちらのウルボラックスの UR11X12 インチ分離式のデジタルルームミラーのご紹介をいたしました。商品の詳細は概要欄に貼っておりますので、ぜひ興味のある方は一度ご覧になっていただけますと幸いです。また当チャンネルでは車及びカー用品のレビューを行っておりますので、ぜひ興味のある方はそちらもご覧になっていただけますと幸いです。